皆さんこんこにちはケンです今回紹介するテントはこちらディディンバンドックのソレオティピーテントワンポールテントの紹介ですこのテント登場してからずっとアマゾンのランキングにランクインしてるんですけれどもなんでこんな売れてるのよなと思って気になったんで買ってみましたその結果ある一つのことが分かりましたこれ撮影してる時点で1万700円なんですけれどもテントとしては比較的安いテントなんですけれども安いにもかかわらず必要最低限の機能が備わっている そして作りが立ちではないさらに変な特徴があるわけではないので初心者で向いているテントなんだなということが分かりましたこれからこのテントがなぜ初心者で向いているのかを詳しく説明していくんですけれども動画の後半に他の同じような価格帯の TP テ, テントと比べてなぜこっちの方がいいのかということも説明しているんで迷っている方そして t ーテント初心者の方は是非最後までご覧くださいということでこのテントの特徴をさらっと紹介しますこののテントの特徴は1つ 約1万円で買えるにもかかわらず防水加工は完璧でフライシートにもインナーテントにも検品がされており品質は悪くありません品質については動画の最後に詳しく説明していますこのテントを使って一晩中雨の中キャンプをしてきましたが雨漏りすることなく快適に朝を迎えることができました防水性能に関しては言うことなしでしたまた海辺で風速6メートルの環境下でしたがテントが倒れることもありませんでした2つ 収納時の大きさは横4 2センチ直径1 9センチでめちゃくちゃ小さく、重量も 2.2kg と軽いテントです。3つ、雨が降っていても全室で調理できるぐらいのスペースがあります。4つ、約1万円という価格にもかかわらず、必要最低限の機能がついています。5つ、インナーテントは取り外すことができるので、タープのようなスタイルで使うことも可能です。このテントのウィークポイントは、1つ、 スカートが付いていないので、真、まあ、冬に使うのは辛いかもしれません。二つ、アルミペグやロープが、チャチ最低限のものが付属しています。三つ、入り口が正面に一つしかありません。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。袋から出すとこんな感じです。テントの圧縮に使用されているのは、バックルなどではなく、ただの紐なので、収納時は少し面倒だと思います。付属品は、メインのジュラルミン製のポールが1本と、アルミペグが12本。 ロープは4本あららかじめテントに取り付けられていますポールの直径は約 1.5cm ペグの長さは約 20cm 重さ 264g1 本の重さは 17g12 本で 205g テント本体のみで 1730g でしたメインのポールを見た時細すぎて大丈夫かなと思いましたがある程度の柔軟性もあり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 これでで完成です僕が急いで組み立てると2分かからない程度で組み立てすることができました初心者の方でも迷わずに5分程度で組み立てできると思いますロープが付いているので状況に合わせてロープを張ってくださいペグダウンできる場所は赤い丸の8箇所ロープを取り付けれる場所は青い丸の4箇所です早速バンドックのワンポールテントの外見を詳しく見ていきましょうテトの上部に通気口があります 中に硬い板が入っておりマジックテープで固定すると通気口になります扉は正面に1箇所のみです開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます片方だけ開けるとこんな感じ両方開けるとこんな感じになります早速中を見てみましょう中はかなりシンプルな構造で余計なものは何もありませんインナーテントを開けてみましょうインナーテントはメッシュでできています 扉を開けて横にくるくる巻きで固定することができます。早速インナーテントの中を見てみましょう。室内は大人一人が寝れるだけのスペースしかありません。余計なものはなくシンプルな室内です。天井には一つランタンフックがついています。このテントはインナーテントをつけたり外したりできるのでタープのような使い方で使用できるテントです。 実際にインンナーテントを取り外してみますフライシートとフックでつながれているだけなので簡単に取り外しが可能ですインナーテントを取り付けた状態で僕が実際に寝てみるとこんな感じですコットを使うとこのようになります今回使用しているコットはネイイチャーハイクのコットですこのコットについては別に1本の動画にしているので気になる方はそちらをご覧ください各部の大きさは センチ215センチ。130センチ230。260センチ140センチ90センチです。スペック上の耐水圧は屋根が3000ミリ床が5000ミリとなっています。インナーテントの床やフライシートの縫い目には全て防水のシームテープ加工が施されており、防水性は高そうです。 このテントは寝室の前に全室がついているので雨が降っていてもこのように室内で座りながら調理できるぐらいのスペースがありますインナーテントの内部にはランタンフックがありますが全室の天井にはランタンをかけるフックがないのでファスナーなどにかけて使用するかランタンハンガーを使用する必要があります最近のテントはポリコットンという燃えにくい素材のものが流行っていますがこのテントはポリエステル製なので 焚き火などの火の粉が当たると一瞬で溶けてしまいますその代わり軽くてメンテナンスも簡単なので初心者におすすめのテントです実際のキャンプ道具はテントと組み合わせるとこのようになります参考にしてみてください濃いところではいかがだってるでしょうかバンドックのソロ用 TP テントの紹介でしたということでフリートークの時間なんですけどもいかがだったでしょうか僕ですね以前フィールドアーというメーカーさんのワンポールテント最近ここ23ヶ月前に発売されたテントを買ったんですけども えー、価格が8000 9000らいだったかなこれよりもう一回りまあ、結構大きな、えー、ワンポールテントなんですけれどもワンポールじゃないなあれは二股かななんかまあちょっと貼っとくんですけどもこう買いましたそのテント89001万 い, いってないんですけれどももう品質がヤバかったんですよなんかうんこみたいなのもついてるし、えー、テントは最初から破れてるしその破れてるっていっても1箇所じゃなくて3箇所ぐらい破れてたんですよだしえー このインナーテントあるじゃないですか僕たちが寝るテントの四隅ってあるじゃないですかで四隅って必ず、えー、こう何曲げなきゃいけないんで縫い目があるんですよ角にでその角に、えっと、テープが貼られてないんですよ防水のこのキピーテントは今お見せしている通り角、えー、インナーテントの角に、えー、テープが貼られていますこのテープがあるおかげで、えー、外側から水がかかってもこの縫い目から水が入ってこないようになっているんですけどもフィールドアのその、えー、テントには それシールが貼ってないんですよ。なんで、なんやろた だ, だここから普通に水が入ってくるんですよ。このテントの角から。で、後日フィールドワークかで連絡したんですけど、シームテープがないのは仕様ですって言われて、なんだそれと思って。<笑>品質は最悪だったんですよね。で、そういった気持ちのまあ、ま、まあこのバンドクのテント買ってみたんですけど、まあこのね、テントもどうせ1万円ぐらいやし、まあチャチーンやろうなと思ったんですけど、 いい意味で期待を裏切られたっていう感じですもちろんこの付属しているロープがチャチーとかペグがチャチーとかそういったことはあるんですけれども作りがチャチではないっていうのはここでちょっと強調しておきたいなと思いますもちろんインナーテントの四隅もシームテープ加工が施されていましたしもちろんこの中身全部も縫い目たくさんの縫い目がありますねテントって雨の日ってそういった縫い目から水が入ってくることが多いんですけどその縫い目にもしっかり内側からテープが貼られていて あのーまあ、1万円ですよ、たったの、まあ、1万700円か、なんですけど、1万700円でこんなにこうちゃんとしっかりされているテントで、しかもインナーテントまでついてるテントって、他ないんじゃないかなと思って、まああるのはあるかもしれないけど、フィールドアーみたいな、ね、ちゃャちものしかないのかなとか思ったり。うん なるほどねだから植えてるんやと思いましたほんと初心者に向けたテントだと思いましたただこれは、まあ、僕なりの個人的な意見本当に個人的な意見ですけど、まあ、思ったよりちっちゃかったっていうのはあります大体テントって1人から2人用とか書いてるじゃないですかでこれもまあソロ用とは書いてるんですけどガチな揃い用です<笑>、あのー、人間2人が寝ることは無理っすねこれはうん本当にガチな揃い用なんで2人で使う予定がある方は ダメですね本当にソロ用のテントの、えー、大きさだと思いますということです、ね、今回はバンドックの、えー、ソロ用 TP テントの紹介でしたこんな感じで Amazon のランキングにランクインしてるテントをこれからも紹介していく予定なので、えー、気になってる商品とかあったら、あのー、こんなテント紹介してくださいみたいなコメントがあると参考にさせていただきますということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまた